えー、札幌のよさこい祭りの総踊り曲、ストトリーーオブザソーランです今の司会者の方もおっしゃいましたけれども、あのー、総踊り曲ですので、その場でも結構ですし、よろしかったら舞台の方にあに踊れる方もいらっしゃると、ちらほらとお顔を拝見しますと、あのー、お仲間もいらっしゃるようですので、もしよろしければ、一緒に踊って、楽しんで帰っていただければと思いますすどどうぞどうぞぞその場でででもも結結構構す。 引き続き、あのー、お手伝いいただいて一緒に踊らせていただきたいと思います。じゃあよそこい気をつけ 2 い, い はいありがとうございました素晴らしいゲームもう一度。